アパレルブランド RKS リキー、リクスリキーの代表を務める傍ら、リクー名義で音楽活動を行っている平野陸氏。ジャニーズファンの間ではキングピンス平野仕の弟として知られているが、3月に舞台デビューを果たすことが明らかになった。これまで、スタイルフォトブックや CD の制作に取り組んできた、今後は俳優業にも取り組んでいくのか 陸氏の存在が話題になったのは2020年夏頃。突如、ネット上に金プリ平野の弟がアパレルブランドを立ち上げたといった情報が出回り、そのブランド RKS リキーに大きな注目が集まった。サイトに記載されている会社の所在地が平野の出身地である愛知県名古屋市になっていたほか、平野が踊る。 サンマゴテン、日本テレビ系、2018年9月放送に出演した際に、僕の弟が陸っていう名前、と話していたため、RKS リキー代表者の情報と一致すると、ジャニーズファンが食いついたのだ。 ブランドの噂が囁ささかれていた同時期の20年7月には、ニュースサイト日刊現代デジタルが、手越し也が平野仕様の弟を側面支援固く結ばれた指定の絆、との記事を配信。6月19日付でジャニーズ事務所を退所した元ニュース主越が、陸くんのビジネスに何らかの形で関与するのではないか、などと伝えていました。 すると記事の配信後、RKS リキーのツイッターアカウントでリクシが、私自身低ーツユーヤ様とお会いしたこともお話したこともなく、報道されたような事実はないことをご報告いたします。とツイート。平野の実定と書かれている点については否定しませんでした。ジャニーズに詳しい記者。ブランド指導後。 双方ともに兄弟関係については公の場で明言していないが、こうした経緯もあって、ファンは陸シをキンプリヘイヤーの実定として認識している状況だ。そもそも兄弟で2005年頃からショー、小安同期なるユニットを組んで活動していただけに、弟も表舞台への思いが強いのだろう。昨年5月1日には、ブランドの新作 T シャツが販売されたが、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 さらに、同年10月15日には、ヘ平リックスタイルフォトブッ ク, リクーシフト生活者が発売に、アパレル業以外の活動も展開する中、今度は舞台に挑戦するという、クシが参加するのは3月26日に17日にバンダイナムコエンターテインメントの自社スタジオミレイカンスツーディオ、ミライケンスタジオから生配信される舞台作品。 昨年9月発売の RPG ゲーム、テイルズ・オブ・アライズ・テ e が題材で、陸氏は寝やず役に抜擢されたとか、本人も RKS ・リキーのツイッターや自身のインスタグラムで、とても嬉しいご報告をさせていただきます。この度、なんとあの人気ゲーム、 Tales of Arise の舞台に出演させていただくことが決まりました、ね。ネアズ役として出演させていただきます。自分自身初めての舞台となるので精一杯頑張りたいと思っております。と決意を綴っています。どう 3月1日配信のゲーム情報サイト4ゲイナーネットの記事では、陸氏の経歴について2012年中学1年時にラッパー一家としてミニアルバム青天をリリース。幼いアーティストにもかかわらず、セールス3000枚を完売した、現在は並行して幼少の頃から培ってきた音楽、ダンスのスキルを生かし、アーティスト、陸としても再稼働。 デビューを視野に、地元名古屋にて、ボーカル、ダンスのトレーニングを行いながら、活動開始の準備を進めている、などと紹介。アパレル業にも触れている一方、兄に関する記載はなかった。陸士に対してあまり好意的な感情を抱いていないキンプリファンも一定数います。平野が弟のブランドの服を着ていた時は、完全にステマ。 とて厳しい声が出ていましたし、陸氏のスタイルブック発売が決まった段階でも、兄のファンを相手に商売することを望んでるのかな、さすがに勘違いしすぎ、と批判的な意見が見られました。一方で、陸氏を応援するファンも増えてきているのか、SNS には、アパレル業に歌、お芝居と多彩すぎる、初舞台すごい。俳優デビューおめでとう、舞台出演おめでとうございます。 CD を聴いて素敵な声だと思ったので舞台でも映えると思います。と祝福のメッセージが数多く寄せられていました。どう果たして陸氏は個人の歌手俳優としてどんな活躍を見せていくのだろうか平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。